短いな、踊り子さん、元気まだまだ踊れるかい楽しんじゃうぞそれでは次の曲は、えっ、ー、となんだっけ、茨城県の総踊り曲ね、校門、行ってみたいと思います。じゃあお願いします。はい、踊、えー、り子の皆さん、準備いいですか観客の皆さん、準備いいですか 盛り上がっているところでいきましょう、黄金、俺 が, 俺が<笑><笑> もう黙ってまいらないよしよし何でもよいわさあ盛り上がっていきましょうるさ SORRY! <laughs> 願い 盛り上がっていきますお客様に 治れ